こののの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしますいちんちん私を教室に移動させて。 や速い。<笑>あああ え ン, チン<駆け> これをデジョニーハこれで孫一先生のハートは俺のもんだトゥロ始めてください。あーわ か, かんねえホわかんねえなあああああああああああ ¡Sí! <tose> What our life would be like if we could access 20% of our brain's capacity? This first stage would give us access to and control of our own body. Excuse me, sir. Yes. But what would happen if, for some reason, we ignore somebody unlocked 100% of the cerebral capacity? <laughs> シノミアはフランス語行けるのか い, いえ、あまりとくいではないですね。 ゾネッキューおい あ, ッあー い, いさつ る<音楽>れてって言ってっっ言でしょ小林さん止めますドラゴンだってバレないようにできる Will a s w a m p i n n e r s c h e t h e vocals and e m a n s gap i r right boom. Halamit was based o another one. Boom, there will a swampy i n n e r s c h e t h e vocals and m a n s gap i r right boom. Halamit was. 昔は俺そっくりのワイルドな男だったんだぞその頃の写真なら生徒手帳に忍ばせてあるのを知ってるぞ見せてダ メ, お, ダメおいおやじ<笑><笑>見せて見せておう見ろ見ろ<笑>うそうこれがお兄ちゃんすごい<笑> why are we still here just to suffer やっぱり似合わないよなえ何ああいやお前がさフリフリのスカートとか着てたら変だなって女の子って柄じゃないもんなリボンのブラウスとかワンピースとかマジで似合わないしいっそ俺の制服の方が似合うんじゃないかって感じで<笑>らやめろハハに地面 Nani Nani Look, I d o e t know what I'm s a n i 地◆ Setelah menonton, jangan lupa beri like pada video. Serta、ま、jangan lupa subscribe ke channel kamu, c r a t e Dan jangan lupa buat hidupin loncengnya juga. Terima kasih. <Syukara>